えっと、最後なんですけれども、こちらも私たちのオリジナルの曲になります。リャックことにお踊りをさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは終わります。リャックコール。<笑> 終わらせていただきますご感謝ありがとうございました<笑>は